こんばんはみなさんお元気でしょうかかナです今日はアルコールについて説明をいたしますねエタノールこれについては エリエールさんのアルコールになりますが手すりやドアノブの除菌に使えますまたおむつの手拭きにも使えますねキッチン周りの掃除とかにも使えますではこっちですが アルコール除菌と書いてありますけど何が違うかこれ食品添加物原料100安心と記載がありますでこれについてですが実は発酵エタノールになってます。 でこれに関しても実は乾いた布であ乾いた布にですねスプレーをしてドアノブの消毒とかに使えますじゃあ2つとも共通して言えることになるんですが結局は。 あのアルコールなので目には良くないんですね。なのであの塩素系のものもありますけどこのようなアルコール除菌の 食, 食器にかかっても安心な内容についても実はドアノブの消毒をすることができますので。 ご参考によろしくお願いいたします。また。詳しい内容については裏面に書いてありますので。説明書をよく読んで、ご使用をよろしくお願いいたします。では、水牛かなでした。